それでは皆さん聴いてますねあの他の踊りは踊らないでねよろしくはいじゃあまいりましょうお願いします、ねはい なな道はい「浜はまはかぎうで僕のくじの祭り祭りだ、はい、よさこ い, いさ、はい、よさこ い, いよくそれ」はい「はいち、はい、のおくそれそれそれそいおかし みち の,、はいはいはい、のく道のゅさ。 イチゴさんさイチりイチゴイとのイさゴイチゴイチゴイチゴイチゴりチゴイチゴさチゴイチゴイチゴイチゴイチゴイチゴイチゴイチゴイチゴイ 「よさこびまつり」「ゆうといつまで頑張りたい」 さすがです。皆さん最高です。久しぶり